そして一生懸命踊りますどうぞよろしくお願い申し上げますご来場の皆様によ、はい はガラスでございます人の魅力は街の魅力この街の魅力が寄席ソーランの魅力なんだと思っておりますこれからも皆さんの明日がもっと輝きますように一生懸命踊りますどうぞよろしく 三四六